いただきますのは、四国徳島県よりお越しいただきました。阿波踊り振興協会伝説連の皆様によります。阿波踊りでございます。昔から薬味焼きと踊り続けられ、徳島が世界に誇る伝統芸能阿波踊り阿波踊りの本場徳島にはおよそ1000あると言われている。阿波踊りの中で有名連と呼ばれる特に技術の優れた例があります。 阿波おどり新国歌会は阿波踊りの保存と伝承を目的に昭和30年に設成阿波踊りの保存と伝承を目的に結成、えー、されまして有名年15年が所属をしております明治ともに徳島県をそして我が国を代表する阿波踊り団体として阿波踊りの歴史と伝統を守りつつ時代の要求を高めに取り入れながら 発展を続けています。日本各地の祭りへの出演はもとより日本の文化を世界に発信する海外にも数多く進出をしていますさあお待たせをいたしましたそれでは阿波おどり振興協会の皆様よろしくお願いを申し上げますどうぞおきな拍手を寄てください まで踊っていただいて、立って踊っていただいてもいいし、いつのままでもよろしいかと思いますので、こちらの方はこちらでまた踊りますのでね。よろしくお願いをいたします。はい、どうぞ。 えー、これをご縁に皆さん方いろんなところで青鳥、えー、ご支援をしていただきますことを お, お願い申し上げましてお別れとさせていただきます。本日はどううもありがとうございました